かなプニング飾るこのよっちゃるで。 足利予測を掘り上げていきましょう。うん俺行こう 闺女闺女闺女 Okay.、Oh, よろしくお願いいたします。元気曲をしいいたまますほほらおら、はい、笑顔で元気を はいはいはいはい。<音楽> えー、オープニングよっくらでしたありがとうございました